穂川に映る緑がトレドの街をより一層美しく見せていた時間とともに表情が変わり見る場所によって感じ方が変わるまるでこの街が歩んできた歴史を見ているかのようだった丘の向こうにはプール付きの豪邸が建っておりきっと統治者の末裔でも住んでいるんだろうなとなんてい 想像を膨らませながら歩いていたさてとそろそろ門をくぐって町に戻ることとするかあれなんか今左のところをかすめていった気がしたけどなんだあれ人が空を飛んではいないなこれさっき観光ガイドの人が言っていた ジップラインだな歴史地区なのにこんなアクティビティがあるなんてちょっと体重制限に引っかかれそうだから広場でアイスクリームでも食うことにしようってあげてくれこだあいあげてよ金、ね、どんどん来たよしもては彼も笑顔いやよ。 うまいね、確かに。うめえんだよ。実力はあんだよ。ほら、あんなできないでしょ。ほらほらほら。だから、あれ、一本間開いて誰かに当たったら大変そういう国じゃないから大丈夫だよ。広場で、賑やかな大道芸のパフォーマンスを見てからは。夕日が沈むのを見てみようと。丘の方に、歩いていた。 涼しくなってくるとみんなバーやレストランで思い思いの時間を過ごしていた若者たちも丘の向こうに見える大平原に目をやったり川の流れに耳を傾けながら風を感じて思い思いの時間を過ごしていた、はあ 鳥にななって飛んでいきたいなそんな子供みたいな発想だけどこの景色を見ていたら本当にそうなったしかし体重制限に引っかかりそうなので夜のトレードを眺めてみようと思いタクシーでやってきたこれで。 群青色の空に浮かび上がるトレドの夜景はまるでここまでよくたどり着いてくれたねと僕を祝ってくれてるように思えたろうそくのようにオレンジ色の優しい光が何層にも重なって街全体が空に浮かんでいるような気がした